始まりまりした卒業式みたいですけどこれ、まあ、ね今壇上に上がるのは今回のツアーのメンバーですで今回のツアーはあのメンバーを一般公募したんですよで、えー、こうやってまあね今まではお客さんとしてライブに来てくれていた彼ら彼女らが 今回はメンバーとしてステージに上がるとそういうことでございますねで、えー、今歩いていってる白いセーターの彼はベースとファゴットを演奏する原本由紀子で今歩いていた彼女は、えー、チェロチェリストですね成沢美晴さんで あの座っている髪の長い彼彼はギタリスト田代裕也ですねみんな若いのですみんな20代そして一番最初に出ていった彼女がドラマーの水口春樹さんピアノも弾きますそして私を含む5人が今回のこのバイエルのメンバードレスコーズでございます